い, いのになちょっと待ってお湯お湯ないやお湯ないや入ってる<笑>お湯ないや<笑>気持ちいいでないやなんか医者<笑>どんなんや、者のあったかい 高い。な？今からなのかな。あったか。あったか。の。てか暑い。高いよ暑い。今からかな。多分こ。これある程度空気に触れて冷めるんやろうな。暑いわこれ。<笑><笑> 四十度ぐらい。<笑>お湯お湯のない足湯で、ね、桜島バックにシュールな映像を届けしております。暖<笑>かい。熱。熱。うん。暖かい。浅いので慣れてる感じ<笑>でそれ。 ここまで来るのあ<笑>まだまだ 381.6。えっ だいたいリッター 8.7 ぐらい。ざっくり。まあ、そんなもんやろな。うん、もう一回やってみよう。そ<笑>だ、まあ、都会に近づいていくから。今回みたいに。なんちゅうの、ビビってガソリン。入れなくてもいい。 今からフェリー乗ります。えー、<笑>実は<笑>急遽。どこにどこに行くんやった？桜島から桜島フェリーっていうの乗って。うんえー、鹿児島港鹿児島市内うもうすぐそこやから、うん、ぐらっと。また桜島出て、うん、回ってくるよりは絶対早いし。うん 2590円車と人2人でへえほら安いと思う<笑>あれ飲んでたうんえちょっとチビラ船飲んの初めてやからどうなる<笑><笑>おもろいな行ってきます挑戦するべー 初めてや船乗ん の, の, 車越しのうんこいつでういー、えー、うえどこやろあ れ, これどこ走ってこられたらドキドキする、えー、あかんのか思うやんな<笑><笑> ついてるやんなってるあ。 動いてんのこれ動いてるななちゃんさっき後ろの車も見比べてたね。止まってるよな、ね、<笑>後ろも止まってるしなけどなんか動いてるよな、ね、外は動いてねえ な, なんでかなななちゃん<笑>なんかめっちゃまん丸る フェリー帰ってきた。反対側。なんだ見て。反対側フェリー。まあなんかに。帰ってきたほら。不思議やん。お 何, 何, 何あれ。初めて見たなあれ。<笑>あ何これ。え, え何これ。<笑>あれ何。<笑>めっちゃ面白い。<笑>何。<笑> 桜島丸って何鹿児島、何がどう違うのにな奈々からんねん。 不不思思議議やねい<笑>いただきますだきま す, ます全然油がしつこくないすしな、う ん, まらんこれ、ねうん、食いすぎたなお。 へー<笑> ここはとっていいんかな。寝泊まりしてたところ。結局。とこ。え、その突撃するまで。行きとかなあかんからっていうのがなんかな。すごい複雑や。 なに。あそこはもう。うん、なんか、そういう。異例の、うん、あるんやろうね。こういうこと言ったらな。 またエソラごととかさきれいごとって言われるんかもしらんけどさやっぱ戦争はあかんよ人間を人間じゃないようにしてしまうからすごいななんか特攻隊員のヒトラもさそういう教育のもとな、育ってきたからさホン、まあ、まにお国のためと思って行ってはるんやろうけどさでももう なんそんな人間がそんななあかんよでも今あるのはあの人らのおかげやからなそうかもしれんなうん間違いなくなうんだからそこには感謝をしてうん、うん、岡田准一みたいなやつおらんかったんかなおったんやろな 死んだあかん言てなおったと思うででもそういう人もでもそれがもう何か避けられへん運命に従うしかなかったんちゃう、うん ローはいでです浦です大阪から来うしたん 元元元気いいけるー<笑>、えー、元気元気るええそうで、ね、何よりっくりするわちか、えー、<笑>まだ仕事ですけどあ、そうなんようなんい5時半あかんやかんたのょっと。<笑><人><笑> <笑>腰が痛くてな。え？<笑>キャンピングカーできゃうか。あん聞いたよ。もうここ入ってくるの怖かったから向こう止めた。ちょうちょうちょうちょう。<笑>近 い, <よ><笑>んいや。いやちょっとうちのねここ上がるからやめてし。ほ<笑>はいなんだはい並んでね。あこっちかこっち。マスク。はいじゃあはい。 若いなって思ってたんですけどね。<笑> 1回やでこれ目的地は右側ですお疲れ様でしたそんな投げやりなこれこれや RV パークって書いてる誰に電話すの電話しなかったんじゃんあ、あそこにいてくれてるってことなるほどーでっかーあの車 よ、タープ出してはるで。到着、今日のお宿<笑>どこどこどこな。なんかめっちゃ雰囲気あるとこやねんけど。うん、料亭みたいな。 苦労してきたい ん, さ ん, あんなかっうん。上 黒豚 や, で鹿児島の<笑>やったーまずはバラからしゃぶしゃぶです鹿児島最終日 RV パークもええとこ見つかったしうまい奇跡やで、うん、当日予約の空いてて1台だけいいよーっル RV パーク最高ですそしてそこで地元の野菜を買ってきてしゃぶしゃぶします黒豚のしゃぶしゃぶやで 美味しそう今度は辛うまくそうそうこれも買ってんな。どんな味ある美味しそうこれまでそうそう液体ゆずこ し, ず こ, しこれ美味しい、うん、いいねこれね、うん、辛いいただこう多分ちょちょい辛ぐらいちょっと舐めてみたけど美味しかった。ラー油そうそうラー油代わりにえんゃん、ね、食べてみや パ, パナップみたいな お前や<笑>おお危やめて集中して集中しすぎて変なところ離れるないただきます豚だけ ね, ねあ絶対うまいわこれ<笑>お昼はとんかついただきましたすみませんお前や、豚さ ん, 豚さんありがとう命いただきます命いただきます うーん。<笑>これ な, どうなん。めっちゃうまいわ。油<笑>が全然こう、お姫のんカツもそうやし。うん。くどくないねな。くどくなくてあ、あっさりしてんねんけど、めっちゃ味あって、うん、肉はサクサク。うん。それがなんかわからんけど、おーやばい。鮮度を感じる。 よかった。今日はシャブシほんで、鹿児島といえば黒い座。今あいつの顔も見たしな。鹿児島鹿児島県の皆さん、ありがとうございます。調子乗ってロックです<笑>。ここのオーナーさん、めっちゃいい人やろうな。 く喋ってくれてれ な, そう<笑>なんか温泉の場所も今日はここが休みやからこっちかなとかめっちゃ悩んでくれてたし休みちゃなかったらこっちやねんけど<笑>やねんけどとは言わな<笑>、うん、分からん い, すごいかんでもなんかすごい親切やなと思って、うん、私お風呂入りながら思ってて<笑>どうやったのお風呂 お風呂もめっちゃ良かったよ。ツルツルなのだな。貴重品どうしたいのわざと言うやろ<笑>貴。貴重品忘れてき貴重品ロッカーに入れたまま、そのままロッカー機を持って帰ってきて。アクセサリーみたい<笑>人の珠図みたいに。かカチカチ言うなと思って。<笑>うん明日はよからとう動うか<笑>すいません。お願いします。 そのために早起き。し<笑>ていや、本当恥ずかしいラース行きますーす